ははい皆さんこんこにちはです今回は STI レバーをつけていきたいと思いますこちらが STI レバーになるんですけどもハンドルのところにこういう形でつけていきますはい、えー、STI レバーなんですけども、えー、つけるにあたってまずこのブラケットカバーをめくってくださいこういう形ですねこうやって 行くとここにネジが出てきますね。このネジを回して、えー、この輪っかを緩めたり締めたりします。この輪っかをこのハンドルにこう通していく作業になります。はいで今ちょっとこの輪っかがですね、えー、ちょっと締まった状態になってますんで。 これを5ミリの六角レンチで少し緩めますはい今ですねこの輪っかを少しネジで緩めましたでこれでハンドルの方につけていきたいと思いますはいこういう形で つ、まあ、ける位置は好みによって違ってくるんですけども左右を合わせるような形で、まあ、目印になるようなつけ方例えばなんですけどもここのここにハンドル側に線がついてますんでそれに合わせるとかっていうことで、えー、なんかこう目安を作るといいと思います。 まあ、基本的にはこれまっすぐまっすぐというか、まあ、上から見た方がいいんですけども、えー、この向きが外向いたり内向いたりしすぎないような形で締めていきます。はい、でこの5ミリの六角レンチなんですけどもトルクの締め付け指定が6から8ターになってますんでまあ位置がちゃんと決まってからそちらで しっかり締めてくださいちょっと今、えー、位置が完全に合わせてないんでとりあえずの仮止めでいきますで六角レンチなんですけども先が丸いこのボールポイントのタイプの方が使いやすいです、えー、まっすぐこれ差し込めない時があるんでボールポイントだと多少斜めでも回すことができるんでここがボールポイントだと、えー、やりやすいですねこちらは、まあ、スーパー B ーってアマゾンで売ってるんですけどこちらの T 字のやつがなかなか あの回しやすくて長くて先がボールポイントになってるってことで使いやすいですじゃあ今から、えー、ブレーキケーブルを入れていきたいと思いますレバーを引っ張った時のこちらの穴に、えー、ブレーキケーブルを差し込んでいきます付属のブレーキケーブルですと長さが2種類あります、えー、フロントブレーキ用とリアブレーキ用でフロントブレーキの方が、えーまあ、右ブレーキ前の方に付くんで、えー、短いものになってます で今左のレバーなんで左ブレーキは後ろのブレーキなんで長い方のケーブルを入れていくことになりますでこちらの、えー、この太鼓と呼ばれるここの留め金が先ほどのここの穴のところで引っかかって、えー、抜けないようというか引っ張るような機構になってますでブレーキインナーケーブルとアウターケーブルこれセットで入ってますんでこれの長い方を 差し込んでいきますはい、こちらですねこちらに差し込んでいきますそうするとですね今ここからケーブルが出てきてますなんでズンズンズンズンこう入れていくと ケーブルがズンズン奥に入っていきますこれ全部入れていきますはいこういう形ですねここですねここにこう入る形でこれをレバーを引くとケーブルが引っ張られるようになってます じゃ、次はアウターケーブルを差し込んでいきたいと思います。注意点としては説明書に書いてあるんですけども、このインナーケーブルにグリスなどの潤滑剤をつけないでくださいって書いてあります。結構何でもあのグリスつける人いるんですけども。あの説明書にはまあ、あのケーブル類にはあのグリスはつけないようにっていう風に書いてありますので気をつけてください。ブレーキインナーケーブルをアウターケーブルに。 入れて通していきます。結構長いですね。はい。でですね、ここにアウターケーブの溝がありますので、これをこれに沿って一番奥まで差し込んでいきます。はい、今スッと一番奥まで入りました。 こういう形で、えー、ブレーキアウターケーブルが差し込まれましたあとはこちらアウターケーブルは、えー、ハンドルに沿わせて、えー、ビニールテープとかで仮止めする形になりますシフトインナーケーブルを通していくんですけどどこに通すかというとですね実はここの奥にまだ隠れてますなのでブラケットカバーをさらに引っ張っていきますあとですね、まずあの シフトのインナーケーブルを通す前にこの解除ボタンっていうのをこういうにうに、えーまあ、10回以上押し込んでくださいって説明書に書いてあります、えー、右のシフトの場合ですと、えー、リアのリレーラーをトップに入れるような形でこれをとにかく10回以上押すような形ですね だからこれが例えばこうなったとしたらとにかくこれを10回以上してトップに入っている状態まで持っていくのが、えー、事前にする作業となります今ちょっと動いたと思うんですけどここの穴がぴったり合うように、えー、とにかくこのボタンを何回も押して、えー、入れる状態にしてください えー、こ次にこちらのこの透明の部品を外しますこういう形ですねこれで外れましたで、えー、とケーブルを向こうの穴から通すとここに出てきますんででここに這わせるような形で通していきますで先に説明しておくとここから出てきたケーブルはショートノーズキャップというのが付属してます がががあるのが分かるのかと思うんですここの突起をですねこの溝に沿わせる形でこういう形になります。ここにケーブルをここが出てきたケーブルここのちっちゃい穴に通してでなおかつここにセットするという形になります。ちょっとやってみましょうか。 ここですねここに奥ちょっと白く穴が見えると思うんですけどここにケーブルを通していきますで通したらこの太鼓ですね太鼓をこういう形で奥にグッと押し込んじゃいますこれ一番奥まで入る状態が正しいですこれあの見えてるようだと こちらのレバーを押したりてないっていうことなんでしっかり奥まで何回も押した状態にしてからケーブルを入れるようにしてくださいしっかりした状態だとこう見えなくなるところまで奥まで入っていきますはいこちらから出てきたケーブルを先ほどのショートノーズキャップこちら していきます。はい、通りました。で通ったら。通ったら？この溝に合わせて。差し込みます。で、こちらの透明のキャップを。 に戻していきますでここにはあのアウターケーブルシフトケーブルのアウターケーブルがはまる形になります。ちょょっっとそれもやってみましょうここにはこのシフトアウターケーブルがはまるような形になりますのでケーブルを通していきます。 こここにこうぴったりはまりますこれでこちらも先ほどと同じようにここテープで仮止めすれば終わりですはい、はい、こういう形で、えー、ブラケットを元に戻しましたこれで左のレバーの装着は完了しましたケーブルも通しました あとはあのブレーキとかシフトの方の調整っていう形になりますね右のレバーも左と同様のことをやりますんで動画ではちょっとそこは割愛させていただきますはい、えー、見た目的にはこういう形になりますどうでしたでしょうか今回の動画はここまでとなります、えー、次回以降まだまだ工程ありますんでそちらもぜひ見ていただきたいと思います、えー、チャンネル登録お願いしますそれではまた